2020年4月27日、YouTube 上に一本の動画が投稿されました。投稿者の名前はマーティン・ウォールズ。動画はウォルテン・ファイルズ1、会社の紹介用テープと書かれ、投稿者曰く、現在は存在しない会社、バニースマイルズ・カンパニーが、1974年から1979年の間、新入社員に向けて作られたテープのようです。動画は、始終不気味な雰囲気が漂い、ホラーゲームの ファイブナッツアとフレディスを思わせる奇妙な人形が何らかなメッセージ性をはらませながらストーリーを展開します。モルテンファイルズは現在までで3つのエピソードが存在しており、一つ一つのエピソードは断片的な映像によって構成され、それらが不足的に流れていきます。モルテンファイルズとは一体何なのかそれが今回の Capture the Moment。 ストーリーはバニースマイルズカンパニー通称 BMI の紹介動画から始まります BMI は機械のサポートとメンテナンスが可能な技術者を募集しており経営者のジャック・ウォルテンとフェリックス・クランケンのアイデアのもとロボットが子供を楽しませるレストランボンズバーガーの設計を企てていましたレストランにはショーストッパーと呼ばれる5体のアニマトロニクスシャーブーズーバニービリーそしてリーダーのボンがおり 序盤の動画では彼らがバンドの形でショーを披露している映像が流れます技術者はこれら5体のアニマトリニクスの修理や BMI の技術の習得を任され身分を証明するものとして ID カードが渡されましたしかしかボンズバーガーガは 閉店したその年に謎の事件によって閉店を余儀なくされレストランにある5体のアニマトロニクスは全て K9 と呼ばれる深い森の中にある収納施設に保管されることになりました話は変わって「リトル・ボンズ・ネイバーフッドという家が曲がった奇妙なアニメーションに切り替わりますこのアニメの主人公は先ほども出てきたアニマトロニクスであるボンの人形であり彼は 他のおお友達とと泊り会ををしようとみんなを呼びますすると突然ボンズバーガーの設立者の一人ジャック・ウォルテンの曲がった顔が映し出されます話が進みみんなが寝静まった夜ボンは何かに駆り立てられるように起こされますそこで目撃したのは歪んだウォルテンの顔と消息不明の文字が書かれたポスターここでボンズバーガーが閉店した事件は彼の消息に関係していることが分かります そして場面はさらに切り替わり、一人の男が夜の森を運転しています。彼は BM1 の技術者であり、後に ID カードからブライアン・ステルズという人物だと分かります。彼の向かう先はアニマトロニクスが収納される K9。そこで彼は壊れているボンを発見し、修繕を試みます。So, the old bunny smiles facility. I'm、uh, recording this because the company requires some type of archives for the work history, something like that. I honestly have no clue because I v e a r t e d w o r k e d g here. Actually, I'm going there right now. But, <coughs> but they gave me this weird location、There's、somewhere in a forest, I think, to work at. And I've been driving for 20 minutes. 修理中、謎の幻影がブライアンを襲います。 ブライアンは恐怖のあまりその場所から飛び出してしまいますが気づいた時には彼はすでに息絶えていましたそしてそこにいたのはひょ変したボンの姿でしたテープはボンズバーガーが閉店した1974年から約4年後の1978年から始まります ボンズバーガーのもう一人の創設者であるフェリックスは、1975年頃から企てていたレストランの移転計画を実行するために必要な人材を集めていました。この時点で、ボンズバーガーの創設者は彼一人と記録されており、もう一人のジャック・ウォルテンは完全にその存在を抹消されていました。この二人の関係は、ウォルテンファイルズを読み解く上で非常に重要であり、深く探っていく必要があります。 移転計画の説明が終わった後動画はアニマトロニクスのリプログラミング映像へと切り替わります一通りの表情を見せた後バニーの顔の上には人間の顔らしきものが浮かび上がります次の瞬間場面が変わるとボンズバーガーを駆け巡るバニーの姿「The 一体何に飢えているのでしょうか人間それとも欲望でしょうか不吉な音声とうさぎの回想が流れた後一瞬だけ女性らしき人物が暗闇の中から浮かび上がってくるのが見えます彼女は一体誰なのでしょうか次の映像ではおそらくシャーだと思われる羊のアニマトロニクスが BMI の技術者に K9 に入るためのオリエンテーションを行っています 準備に必要なものは ID カード懐中時計お菓子鍵、そしてカメラそして現れるジャック・ウォルテンの顔シャアは境内の中を案内していますエントランスメインルームの紹介を終えると突然部屋が暗転しシャアが不可思議なことを言い始めます もしもして聞いてみましょうもう一度 翻訳してみると、ローズマリーはレストランに毎晩通っていた、彼女の愛する夫が何週間もいなくなったあと、また姿を現すことを願って、しかし、返事はない。ある日、彼女は彼がどこにいるか知っているよという声が、後ろの席から聞こえてきたと言っています。 ストーリーから考えるに、ローズマリーは失踪したジャック・ボルテンの妻だとわかります。先ほど一瞬登場した女性、あれがローズマリーなのでしょうか。少し話を進めてみましょう。シャアはその後も淡々と説明を続けますが、ある部屋に入った時、彼女はいきなり泣き始めます。この部屋にはすでに来たことがある。そう言い残して、彼女は部屋を後にしようとします。その瞬間、シャアは違う女性へと変身し、 その女性の回想が始まります<音> そう彼女こそがローズマリーだったのですそして彼女はアニマトロニクスたちに殺されてしまいます次に少し写る女性のポスターはローズマリーということでしょう1978年7月12日 BMI から派遣された3人の技術者が K9 を訪れます彼らの名前は左からヒラリーアシュリーそしてケビン 3人は K9 のドアの前まで行き、そこから記録が始まっています。 But yeah, the p l a c e closed after people were put in hearing the screams of an adult woman inside of the restaurant. Geez. So yeah, yeah. Some hours after that, the a t situation, h case was reported, the restaurant decided to close the doors, probably because authorities needed to check the place or something.、Um, What's weird about this is that the last day Bonds was open, they only let, like, one or two families in. And they mentioned later that the animatronics, like, the entertainers... 途中で彼女たちは会社から鍵を渡されていたことに気づきますしかしここに来るまでの途中一度も使用していません派遣の最終日彼らは境内の施設の中で鍵が使える場所を探しました途中 アシュリーは一つの覇気と書かれたテープを見つけます。日にちは千九百七十四年六月十一日。これはウォルテンが消息を絶った日にちと同じでした。すると、いきなりアニマトロニクスの一体であるビリーが歌い始めます。そしてくっきりと聞き取れる低い声でこう言いました。ジャック。スーザン シャーロットローズマリーソフィー2人は分かりますが他の3人はまだ分かりませんここでアシュリーはボンによって殺されたような描写がされますほんの一瞬だけ大量の文字が浮かび上がるのですがそこに書かれていることからもアシュリーは殺されたと見て間違いないでしょう 動画が始まると同時に流れてくるのはこれまでに出てきた映像の断片と一人の女性の画像です。彼女の名前はソフィー・ウォルテン。そうです。前回のテープでビリーが口にした名前の一つです。ウォルテンという苗字と彼女の年齢から彼女は行方を絶ったジャックとローズマリーの子供だと推測できます。そしてもう一人の登場人物はジェニー・レターソンという女性です。 1982年10月15日、ストーリーは彼女がソフィーにあるゲームを紹介するところから始まります。ゲームタイトルはバニーファーム。BMI によって制作された子供用のゲームです。バニーファームをプレイしているソフィーとジェニー。ソフィーは、なぜだかわからないけど、このゲームにすごく親近感が湧くわ、とどこか引っかかる様子です。ゲームをしている最中、ジェニーは BMI に起こった、 ある都市伝なの話をし happened? Some weird rumors and shit. Apparently, there was this one employee that drove to some forest a few days ago. Not too far away from here, actually. He hasn't been seen around ever since he drove to that place. Really? Yeah. The word got out quickly. Some family members say it was his first day. What's his name? Um...、B、Brian, I think? Well, I hope he's doing alright. l Same. Well, who knows? Maybe he's okay. I mean, it's been a while since he was last seen, right? Brighton's not that big of a town, anyways. They would have found him by now. Reminds me of this other girl.、N、there's more. This young employee named Ashley. Young adult. Very pretty. <laughs> She became some sort of urban legend around here. Why? ジェニーが言った男の名前、ブライアンは初めの動画にて殺されたブライアン・ステルズのことでしょう。噂とは 彼が夜ののの森に行ったあの日のことを指していますしかしここで一つの疑問が浮かびますそれはウォルテンの娘であろうソフィーが彼女の父であるジャックについて全く言及していないということですジェニーが話した噂について何も知らないというのもどこか引っかかります話を進めてみましょうゲームを進めるソフィー途中で機械とマルバツゲームのイベントが始まりそれに勝利すると 彼女はぐちゃぐちゃになった顔が写った写真をもらいました次の瞬間ゲームはクラッシュしてしまいますジェニーと別れたソフィーは一人でゲームを続行することを決意しますししかしゲームを始めた途端 Alright, let's start this. Fuck. Don't tell me I lost all my progress, because I am not entering that c l a n level again. I think this, this is a save where the glitch occurred, and I. ソ、really like、フィーはためらいながらも謎の使命感に駆られヤスの方にポイントを合わせましたしばらく何の変哲もない街を探索しているとある扉を発見しますその奥に進むとエアワスのミニゲームが始まりましたパズルを終わらせようとした時一瞬だけ壊れたボンとボンズバーガーの扉が映し出されますそして暗闇の中から「スーザン・ウェディングス」の文字 <clears throat> BSI Technical Support Audio Log Number 3,、uh, June 30th, 1974. Jeremy's birthday party finished an hour ago. I decided to stay and help the employers clean the place. This week has uh, been uh, strange, especially because of the opening.、Uh, I find it weird that they opened the place even though Mr. Wharton disappeared a few weeks ago. I hope he's doing alright. Rosemary came in today and asked if we'd seen him around.、Uh, I'm pretty worried about it. Felix seems very concerned and worried too. Uh, uh, anyway, the birthday party.、Uh, the birthday party yes.、Uh, everything went according to plan.、Uh, this was the first birthday party in the restaurant, and I feel it turned out pretty well.、Uh, I noticed a few irregularities in the stage and in the audio animatronics. As the engineer and the person who basically built the animatronics to begin with, it was easier to notice these.、Uh, especially in Bonn. Just to make sure it's okay. スーザンはおそらく BMI の技術者だと思われます。ボンズバーガーの中を歩き回るスーザン。レンチを持っているので。 アニニマトロニクスの修理をしに来たのでししょうしかし皮肉にも彼女はそのアニマトロニクスに襲われてしまいましたそして浮かび上がる女性の顔略絡から考えるにスーザンでしょう彼女らしき女性の顔はアニマトロニクスの一体であるバニーへと変貌しました皆さんは覚えているでしょうかチャプター2の最初の映像をバニーの顔がリプログラミングされ その上から謎の女性が顔を出します。そう。その女性こそスーさんだったのです。彼女の顔がフェードアウトすると、今度は一枚のポスターが現れます。よく見てみると、左下に何か文字らしき羅列が書かれているのがわかります。拡大してみましょう。 チャプター2にてよくわからなかった、ウサギは飢えているの意味が、ここに来てようやくうっすらと浮かび上がってきました。これは私の憶測に過ぎないのですが、スーザンはバニーの中に閉じ込められ、息ができない状態なのです。そして、飢えているのは厳密に言えばウサギではなく、死にたいという欲望に飢えているスーザンその人です。場面はソフィーの視点に戻ります。 彼女は何かしらの記憶が抜けていることをここで自覚します。 彼女が口にしたのはピルが私の若い頃の記憶を消しているという不可解な言葉ピルというワードは今まで一度も出てきたことはありません彼女は何のためにピルを飲んでいるのでしょうかまた何のためのピルなのでしょうかゲームを進めると今度は何かの手紙が現れます差出人は リンンンダ・トンプソンしかし彼女はもともと違う名前がありその名前は赤いペンで塗りつぶされていました少しだけわかるのは KRA で始まっているということ今までの登場人物でこの名前で始まる人物といえばそうフェリックス・クランケン BMI の創設者の一人です彼はジャックの存在をもみ消そうとするなど非常に怪しい人物ですが リンダは彼の元妻なのではないでしょうかソフィーは彼女の手紙を読み進めていきますうん、は フェリックスはどうやら非常に酒癖の悪い人物だったようですおそらく彼はそのせいでリンダと関係が悪化し結果別れることになったのでしょうそしてリンダは再婚しましたジャックとローズマリーの間にはソフィーの他に エドとモリーという二人の子供がいることもここに来て判明します。彼らはどこに行ったのでしょうか。ソフィーは混乱してしまい、思い出すべきではなかったとすら感じるようになりました。そして、このゲームに現れる人間は全て死人なのではないのかとも。そう考えているうちに、次のミニゲームである神経衰弱と間違い探しが始まります。マスターはアニマトロニクスの一人、 ブーズーですいくつかのゲームをこなした後最終問題として出されたのはジャックでもフェリックスでもない男の顔とその男が変貌を遂げた写真でしたユースゲームは壊れ始めブーズーの上に彼の顔が重なり おめでとうの言葉がこだましま す, ししますそして聞こえてきたのは1974年7月14日消息不明という不可解な言葉でしたおそらく彼もアニマトロニクスに抹消されたのでしょうここで 一つの仮説が立ちます。少し前に殺されたスーザンがバニーに乗っ取られていたように、この名もなき男もブーズーに乗っ取られていたのではないのかと。だとすれば、このアニマトロニクスたちは死人の魂が宿っていることになります。ブーズーにはこの男の魂が、バニーにはスーザンが、他のアニマトロニクスはまだわかりませんが、元凶であるボンには誰の魂が乗り移っているのでしょうか。 Is kind of starting to make more sense to me. I mean, as much sense as something like, something like this can make. <sighs> these are all faces of、uh, people, people that I think I knew when I was younger. I knew these people, and for some reason, my brain just forgot about them or what happened to them. I doubt they're alive anymore. I mean, Maybe they are, but it's unlikely because I would have heard from them by now. And this, this game really tries to make it seem like these people died. Not in very pleasant ways either. I really don't want to think about it anymore, but Jesus. I, I genuinely don't know if digging deeper into this is the best decision, but... ーでですゲームを続けるソフィ次のミニゲームで現れたのは羊のシャアです彼女が始めたのはかくれんぼでした明るいコミカルの絵と時々現れるシャアの姿の対比が絶妙な不気味さを醸し出しています刻々と近づいてくるシャアそして最後に彼女はこう言い放ちます still beautiful to you, 彼女は シャアが誰か知っていると言います。話を巻き戻してみましょう。チャプター2ではシャアが K9 の説明をする場面がありました。そこで彼女が入れ替わった人物がいました。ローズマリー、ソフィーの母親です。シャアにはローズマリーの魂が乗り移っていました。扉を開けると、恐ろしい。 ローズマリーの断末魔が聞こえるのでした。<音声> One and come all. Welcome to my magic fountain of memories. Step right up and enter your most repressed experiences and get ready to be amazed by my magic. Let's take a small trip down memory lane, shall we? Tell me, what is it you would like to remember? 謎の男はソフィーに抑圧された記憶を解放するように促します彼女は男に聞きますあなたは誰この事件の全ての真相そしてその犯人の全貌が明らかになっていくのです遡ること10年前ボンズバーガーが開店する前の 1974年5月2日、一本の電話が鳴り響きます。 a school party and they have no one to pick h i m up. I need to stay at the workshop to finish the paperwork and Ross is taking soap to the dentist. We were wondering if you could pick h i m up for the event and take h i m home later. To tonight? Yeah, if it's possible, of course. <sighs> sure, I can do that. r e a l l y Yeah, sure. Aw,、oh, thanks to、mm、Bartman, -hmm. your, your lifesaver, Felix. この日は学校のパーティーがありフェリックスはジャックの子供エドとモリーの送り迎えを頼まれていましたエドとモリーには大事にしているぬいぐるみがありました名前はロケットフェリックスは彼らとロケットを連れて パーティー会場へと向かったのです。夜のパーティー会場は薄気味悪い場所でした。ぬいぐるみのロケットはボンのようなキャラクターについてくるように言います。ロケットは一通りの会場を案内するとボンは消え、二人の子供へと姿を変えました。さらに奥へ進むと子供たちはフェリックスを見つけます。彼らはフェリックスに尋ねました。フェリックスおじさん、ここで何をしているの フェリックスは重度のアルコール中毒者でした。子供たちはお酒を飲んではいけないと言いますが、フェリックスは構わず子供たちを家まで送ろうとします。<音><音声><音声><音声> I'm f e e l i n busy. It's, it's not that big of a deal. Alright?、Right. Molly, we're, we're almost there. Don't you think you're driving too fast? Listen, I'm just.、Uh, I'm just trying to get you to come quickly, alright? Like, I'm, I'm sorry, I just I'm not feeling too good right now. I really just, just I just want to lay in the bed and go to sleep. It's alright. We get that today wasn't the best for you. We understand. Everything is gonna be okay. <laughs> Thanks, Molly. フェリックスは恐怖に溺れます彼は自責の念にとらわれたまま子供たちを埋めそして逃走しましたしかしぬいぐるみのロケットだけは一部始終それを見ていたのです<音声> You have 25 new messages. none. I'm trying to call you all night. What the hell is wrong with you? I... I've been trying to contact you all night. I've been calling everyone for you.、But、what the hell is wrong with you? t e r e r y o n e else, you didn't call. I asked you to do one simple favor for me. I need to know. Where are they? Where are you?